新しい飼い主さんにいい印象を持ってもらえますように朝と晩1時間半ずつ散歩をしますももちゃんはどこで迷子になっていたんでしょうか動物愛護センターのホームページを見ててこのももが保護されたということであ の, あの掲示されてたのを見てうーんとちょっと考えたんですけども何かインとくるものがあって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 これはあの東京から出張でックカルストに来た方がある掲示板にあの迷い犬がいるということで投稿されていると、まあ、うたらそれがきっかけみたいなもんですねそれで保護されてそのまま愛護センターにおったらもしかしたらもう今頃はもうすぐ殺処分1週間後にはぎりぎりのタイミングで引き出したということですね。引き出して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 うちの中で。え、は、え、い、お家の中での様子はどうでしたか。いや、もう。一年も二年も、うちの家にいるような感じですね。<笑>存在感。そうです。<笑>もう、先住犬を差し置いて。うんうん、あの人が通る通路に、でんと寝転がってます。<笑>家族にみんなに、邪魔だ邪魔だって言われてますけど。そうでしたか。なんか不思議と、その人が通るところに、うん。 寝っ転がるんですよね<笑>まあすごくいい犬だと思いますね、うん ももちゃんは新しい飼い主さんと出会うために今日から里親探し会に参加します、うん、いたろわたさんももちゃんがいよいよ上都会にデビューで す, デビューです<笑>どんなお気持ちですか<笑>ええー、やっぱり早くもらってほしいですね多分今週は無理だと思いますけどまあ一ヶ月内外で<笑> 決まると非常に嬉しいです。どんな人に決まってほしいですか？あそれは私みたいな人ですね。<笑>どんな人？<笑>ね、あのひげが濃くて<笑>、<笑><笑>まああの、はい、犬好きの人だったらどんな人でもいいですけど、で, で, で死ぬまで飼ってくれる人、それを約束していただける方、他にはありません。 きちんとしてるねで し, しつとうかほんときちんとしてるねねえ、うんうんねうん、おとなしいですね。おとなしいああじ というかしつけ入れてるんだもともとうなんですかね。まあ性格もあるから。わ、えー、かります？なんかだってあの服もし入ってなかったらあの散歩が怖いっていうのもあるし、あのまあ引きが強いとかこの子みたいにちょっと例題はあるんですけど、あのちょっと怯えてたり。やっぱりうんそうあのこういう反応がちょっとね。 でもこ う, うまくこうこう散歩できてないですよね怖いこう新しいところのしっぽがねか、うんうんうん、だからあの子なんかちゃんとしつけが入ってるんじゃないかなしつけもされている様子のももちゃん新しい飼い主さんは現れるんでしょうか お は, おはようございます。和田さん、ももちゃん、あのトライアルが決まったそうで。そうですよのの、おめでとうございます。この間の日曜日初参加で。初参加で。初参加で。ビギナーズラックという。そうですね。<笑>よかったね、ももちゃん。えー、あら、ということは、今から、これは。ラストラン。そうです。<笑>散歩。そうです。ね、ちょっとついてていいですか。う, うわ、お願いします。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 来られてたようなんですけどね、うんうん、あのピンと来る犬いなかったと、えー、ご縁がなかったそ う, そうですね、えーうんうん、ももちゃんねもう大人のワンちゃんなのに一切、まあねね、政権でその初参加で決まるなんていうのはまず私らも私も何回か何年かあそこで、えー、とお手伝いしてますけど初めてですねそうですか、はい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 まさか、初参加ですぐね<笑>いやちゃんもちゃ ん, ももちゃん和田さんに一言どうぞありがとう<笑>ねえ はいすみませんよ後ろに乗る並んでます。 Thank <laughs> you. ササイイののバッグじゃ私下がっとる、て<笑>る初めてやから な,、ね、なかなか入ろうとしないももちゃん。 うん。うん、家な家な感じ大きいな、はい。うん。やっぱり手が遠いね。和、う、田、ん、さん言っておきよち。ちょっと不安かもしれない。和田さん、はい、素敵なお家で。そうですね。こんな家とは思いもよらなかったです。うん、どんな家だと思ってたんですか。あのもっといい家かなって。<笑><笑>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 最終的なも<笑>、はい、なんか恋人同士のあれみたいな感じになってっますけどあそうですか、はい、じゃ あ, あのこれからももちゃんとの暮らしがもう家族の一員としてそうですねあの<笑>、まあ、犬飼う醍醐味とやっぱ散歩やと思いますんで、えー、朝晩の散歩を楽しんだりとか、えー、あとキャンプ一緒に行ったりとか、えー、山歩きしたりとか。<笑> うん、一緒に楽しみたいと思います。もう以前もワンちゃんをお買いになったことがあるということで、そうですね。うん、はい。もう慣れてらっしゃるワンちゃんの飼うことには、うん、慣れ、うん、ですね。抵抗はないですね、うん。はい。なんか散歩する点とかいろいろこう申し伝えることはありますか？それは特にない。一時間半しろとか。ああ、それはね。<笑><笑>あの一時間半息子さんも一緒にしてもらって、ええ、ちょっとお腹を引っ込ませてもらって。<笑> 言う人ですねわり優しそうだけど、ねはい、あの和田さんが1時間半かける朝と晩散歩されてたということですが、はい、そうですね負けないようにそれぐらいはしてあげたいと思います、ね<笑>えー、本当に、はい、なんかもうお顔からしてワンちゃん大好きっていう感じですね和田さん<笑>そうです ね, ね<笑>好きなんですか大好きです ね, ね、はい、ワンちゃんのどういうところが好きなんですか愛情かけれれば答えてくれますんでね それがいいかなと思います。はい、あのモーちゃんはあのー、ちょっと四国カルストで発見されたとい う,、はい、うストーリーがあるわけですが、はい、そういったところはどうですか？んなんでねえあのとこったんかなと思いますけど、うん、まあうちに来て幸せになってほしいなと思いますね。はい。じゃあ息子さんコウタロウ君。コウタロウ。コウタロウ君新しい。 妹さんができました。<笑>どんな気持ちですか、今。<笑>武藤ん友達どうですか、ワンちゃん見て。<笑><どう><笑><笑>ちょっと恥ずかしいです。ね、何。答えれない。答えられない。こ れ, れいい。はい。あ、答えられないほど。可愛 い, い。 <笑>いいですね。子供さん、どんな様子で今日待ってたんですか。もう、まだかな、まだかな、で、今日よって言ったらさ、さあ、ほんな、やったーっていう喜びをやったんですけど。えー、そうなんですね。恥ずかしいみたいですね。<笑>わかりました。あの、今はももちゃんっていう名前ですけれども、はい、名前とかどうされますか。いや、実はですね、うん、あの、書いていいんやったら、うん、もう決まったんですよ。えー、<笑>じゃ、モモじゃあここで。<笑>いいですか。そんなのは、もう、新しく。 なるあの飼い主になる方がまた決めればいいことですから、はい、<笑>じゃあじゃあじゃあ孝太郎君から発表してくださいももちゃんの新しい名前は 歌, 歌, です 歌, 歌, 歌っていうのはえー、っと子供が柔道しよる関係 で,、えーあのでね、そうですね阿部詩選手からあ柔道選手にはいはいそうなんですね漢字でどう書くんですか、えー、っとごんべんに寺かな、はい え、ああ、はい、いい名前じゃないですか、<笑>和田さんそうですよ、ねはい。泣いてます。いや<笑><笑>じゃあ、あ歌ちゃんに、なか声をかけてあげてください、そこでずっと見てますけど。おい、上がっておいで。<笑><笑><笑>上がっておいで。あの顔を見ながら。うん、まあ、あの、一生懸命頑張って、あの、家族の一員に迎えてもらってね。 ワンワン<笑><笑><笑><笑>じゃあトライアルスタートですけれども、はい、じゃあ一言うたちゃんにうたちゃ ん,、はい、ちゃんこれからよろしくねうたちゃんはこれからこのお家の中でもいられるってことですかそれとそちらが犬小屋になるんですかできれば一緒にしたいんですよ 猫ちゃんとはい仲、はい、よくさしたいんですけどえええそうです肉々はもう好きなところ一緒にも寝たいなと思うし今まではどうしてたんですか今はもう好き放題です<笑>、はい、もう話家の中で話が合いですねはいあの悪い癖とかはないですかそれはないですね今のところわが物が、ね、ああそれはあの 人が通るるところに必ず寝る<笑><笑>だからこういうところそこのキッチンの入り口のところとか扉のあるところとか、うんでか知らないけど食 う, うと猫と折り合いがつけばもう自由にさせてやりたいなと思うんですけど ト, トライアルっての1週間ぐらいですかえあの政権ですから、はい、あの1ヶ月ぐら月い 一ヶ月でも二ヶ月カマるのでその猫との相性を見てイケると思ったら返事くださいみたいな言われたのでまた一ヶ月二ヶ月使ったらもう縄をつって話せないですよ。ま<笑>田<笑>さんもこれ以上一緒におったらもう離 せ, せない。ああですよね。ということで、はい、猫ちゃんとはどうやって合わせますか。とりあえず二三日は玄関で追ってもらって徐々に。 馬力の中に入れた状態で猫にちょっと合わせてみようかなとは思うんですけどまあそれから猫がそこにおるから一日に1回か2回ぐらいでもこの辺ちょっと連れて行ってみてああ様子見せて、うんはい、ガラスがあるから、ねはいあのー、外で合わせようなことにはならないから、はい、そういうのでやっていったら少しずつ慣れるんじゃないかなと思いますけどねじゃあ上田さん帰ってくるかもしれませんのではい いや、私としてはっっててここないことを願ってるそ返しません。<笑><笑> そうですねえ車こっちに、うん、走ってるだろ はい<笑>お分かれよありがとうございました。